オッサンアマチュアロークンローイエイ。い えー、どうもこんにちは大蔵ですえー、昨年ですね大家は46歳を迎えましていよいよアラフィフの大台に乗ったわけですが最近鏡を見るのが嫌です、ね、毎日毎日ああ老けたなーとか思うわけですよ ちょっと前なんてねイケてる自撮りを撮ってはインスタに上げてたりしたわけなんですがそろそろ寒い感じだよねいい年越えたおっさんが何やってるのかととはいえね諦めてしまうと全て億劫になってしまうので勘違いでもいいわけですよ自信に勝ると効力なんてありませんというわけで今回は腹膝でありながら イケメン写真というか奇跡の一枚を撮ってみたいと思うわけですある意味無理だろうという壮大な実験企画になっておりますこうご期待さてさて撮っていこうと思うんですがまずはテーマやね一番数値のおさんまあ普通に考えたら座りのすぎたおさんなんては大体スーツを着てるわけなんですけどもこのところ都心部ではですねあの営業以外の職種なんかは ドレスコードフリーというのが流行っていてガチガチのスーツの人なんて最近ほんと見ないわけですよ2番ポニーテールのおっさんこれはねちょっとワイルド系な感じでいこうかと思うんですけど定番だけど革ジャンにデニム的な3番メガネのおっさん男女 と, とメガネ萌えの人たちって結構いると思うんだよねここを狙っていこうということで服装はねそうだなぁ 撮っていこうと思うんだけど、雰囲気を出すために背景を後から合成しようと思っていて、クロマキーを貼ってみようと思っいました。はい、貼れました。それでは、ちチェーンはい、編集完了。撮影してみるか。 では、今いようと思います。次は3番目目がらのボタンでは目軽はいきましょう。え メメガネをやるっぽくトレーチフォートにしてみましたあ、ハブシャなんかすごく寒いんですよ普通に押し通路とも巻いてたりするんだろねそういうの あ, ありそ、ありですねさて、撮影に入ろうと思いますさて、撮影が終わったわけだけど別にね、お前ら特別な承認要求があるわけじゃないんだけどこの三枚がどんな評価を上げるか一回試してみたいと思うんだよね<タッ> SNS にと 一体どうなることやら様子を見ることにしましょうさて、えー、SNS に投稿して数字散ったインスターちょっと見てみましょう、ね、インスタの方は正直よくないないいねが、ね、ですで次ツイッターで皆さんねツイッターすごく効果計測がしやすいのよ スーツの場合はインプレッションは126なんだけどエンゲージメント総数が9その9のうちこの写真をクリックした人は8126人に見てもらってそのうちの8人がこの写真に興味を持ってクリックしたという内容になってますポニーテールの革ジャンですねインプレッションはそこか1 2 5回のうち写真をクリックした人は5 最後はメガネも上とトネツコットですねでインプレッションがなんと257回すごいねインプレッションむちゃくちゃエンゲージメントは総数でいうすると21回あるんだけれども写真のクリックがなんと12回もう素晴らしい257人の人の目に触れてそのうちの12人が写真興味を持ってクリックしたということになりましたということで結構 インプレッション数もエンゲージメントの数的にもメガネのおっさん編が一番だったというわけです<音楽>さて今回のおっさまちゃんマチャロックにいかがだったでしょうか<音楽>荒け す, すぎたおっさんの承認欲求をご理解いただける方は是非チャンネル登録をお願いします